ちょっともしかしたらうるさくなるかもしれないですけど、あの、許してください。はい、早速、え、お便りを読んでいきましょう。毎日楽しく拝見しています。たくさんの世界観の提供、情報、共有を本当にありがとうございます。どうしても気になってしまい、申し出ることを許してください。ポッドキャストの最後に、さようなら、と、大川さんは挨拶されますが、それを聞くたびに何か寂しくなります。ただの挨拶と分かっていても、やっぱり聞くと、毎回寂しくなります。 我慢しても、やっぱり寂しいのですが、別の言葉になる予定はないでしょうか私だけが寂しいのか、私の頭がおかしいのか、全くわからないのですが、また明日、みたいな、さようなら、以外の言葉に変わる予定はないでしょうか検討していただけると嬉しいです。応援しております。はい。 えー、お便りありがとうございます。すいません。あのー、確かに僕最近さよならって言っていました。たまに気分でまた明日とか言ってたんですけれども、えー、今後絶対さようならって言わないようにします。絶対にまた明日とか、次がね、えー、なんかまだありますよみたいな言葉にしますので、さようならはもう言いません。 え、ご心配かけてすいませんでした。で、あとこのお便りをねくれた方大好きです。ありがとうございます。はい、今回なんですけれども、えー、まあ以前ね僕のポッドキャストでも出演したあの須藤くん、トランスインクのクリエイティブディレクターである須藤くんについて話すっていうよりかは、須藤くんが最近ね、ミュージックビデオキャンプっていうあのプロジェクトを立ち上げて、その環境が実際僕もね、あの、まあサイトとか拝見させていただいて、あとは LINE のねオープンチャットにも入ってるんですけれども、まその環境がもうめちゃくちゃ良かったので、あとねスドへのその信頼とかもあるので、これ絶対ミュージックビデオを作りたい方はチェックした方がいいなっていうことでえ急遽ポッドキャストを収録させていただいております。なのでねあのこれから朝を始めるという朝が始まるという方ですね、あの聞き流していただけたらと思っております。はいえーまずねスドくん。 とは、どういうなんかきっかけかっていうと、えー、社長の安藤が、まあ、いいクリエイター見つけた、みたいな感じ言って、あの、連絡しようって言って、連絡したのが須藤くんだったんですね。で、当時のそのインスタグラムを見たとしてもめちゃくちゃイケてて、まあ、インスタグラムイケてるだけじゃね、やっぱり仕事に繋がるかどうかなてわからないので、まあ、直接会ってみようだったりとか、で、まあ、なんか会ってすごいいい子だった、みたいな感じで、 えー、仕事をお願いしたんですね。で、僕、そのなんか、あの、会食じゃないけど、その、初対面の時行ってなくて、まあ、現場であったんですよ、まず最初に。なんか、ウオモかな雑誌のウオモと、えー、ポールスミスとか、そっち系のタイアップの動画で、僕が現場、えー、撮影ディレクションで入った時に、須藤くんが、帯同してくれたんですね。そこで初めて、あのー、須藤と会って、あ、な、お疲れ様です、みたいな。あ、はじめまして、みたいな。 よろしくお願いしますってのがきっかけだったんですね。で、僕ね、その今まで、もちろんね、動画っていう、その動画関連事業、会社を立ち上げて、えー、そっからもういろんな動画を作っているので、もちろんね、関わるクリエイターってのもめちゃくちゃ多いんですよね。関わるクリエイターめちゃくちゃ多くて、いろんな人と仕事をしてきたんですけれども、あの、ここね、あの、須藤を、 なんていうの須藤だから言ってるわけじゃなくて、これ本音で話すんですけど、今まで、えー、仕事を依頼してきたクリエイターで 120%、あの自分が依頼した内容の 80%、90% で返すのも当たり前なんですけど、それをはるかに超える 120% であの返してきたクリエイターさんって今まで誰もいなくて、唯一須藤、カズフィルム、 だけが、あの、ま、120% で返してくれるぐらいの、本当にクリエイティブを持っていて、やっぱり、あの、言われたことをやるってのも当たり前、仕事なんでね。 ただそれ以上に、まあこれなんか上から言うのはすごい申し訳ないんですけれども、まああの数々ね、一緒にまあ働いてきたクリエイターさんにも申し訳ないんですけれども、やっぱりそこに自分なりのアレンジをして、えー、表現をするっていうのが、まあ本当にアーティスト、クリエイターとしてすごく大事なことなのかなと思って。で、須藤はね、やっぱりあの、センスっていう言葉でまとめたらすごくね、あの、言語化能力がないように思えるけれども、まあセンスがめちゃくちゃ良くてですね、あの、そういった須藤が、 まあ、やっているそれミュージックビデオキャンプ。まあ、彼ミュージックビデオがすごい好きで、よくトランスサロンでも映像を見る会みたいな感じで、えー、より多くの人たちが表現に、あのー、表現の選択肢を作るためにそういったミュージックビデオキャンプじゃねえや、あのー、映像を見る会みたいなことをやっていて、えー、それ僕も参加したことあるんですけど、やっぱり、あの、彼が、 選ぶミュージックビデオで、かつこういった撮り方、こういったストーリーがあるっていうのを言語化してくれると、まあなんかすごくなんか勉強になるので、まず映像を見る会時点で、え、すごかったと。で、それが今回ミュージックビデオキャンプっていう、え、こういうプロジェクトになって、まあこれをね、簡単に説明すると、まあまずは、え、ミュージックビデオに興味ある人、 が、ま、20人ほど参加して、で、オープンチャットに集まるんですけれども、そのオープンチャット僕も参加していまして、そこに参加しているまずクリエイター陣が、本当にプロフェッショナルな人だらけ。あの、以前トランスインクでもたくさんの仕事をさせていただいた、あの、もう本当レッドとか持っている方とか、ま、機材じゃないですけどね、あの、有名なアーティストさんの MV 作っている方とか、あとはプロの照明さんとか、本当に MV 制作、まあ、 僕って割と一人で作ったりとか、チーム数人で作ったりっていうパターンがあるんですけれども、MV ってやっぱり演者さんがいて、照明さんがいて、えー、ヘアメイクさんがいてみたいな、本当にみんなでチームで作っていくっていう、あのー、まあ、制作スタイルなので、なんか本当にこのオープンチャットから、 もう、プロフェッショナル感がすごいと。で、もすでにね、なんか自己紹介とか、あとは動画の紹介とか、こういう動画良かったよみたいなのが共有されていたので、僕で、僕の感覚で言うと、本当に制作のプロたちが、制作のプロのグループチャットに入り込めてるな、みたいな、あの、感覚ですし、今回20名限定だそうなんですね。で、残りがもう本当に、 少ないぐらい、もうリリースしてすぐなんですけれども、10いかないぐらい埋まっていまして、まあ本当に大人気なんですけれども、あの、そういった環境に見を置くことによって、なんてだろうな、未経験の方、動画未経験の方が、やっぱり上達するのに一番難しいのって現場体験なんですよね。で、それを、あの、本当に須藤監督、<笑>須藤監督ディレクションのもと、すべてのその撮影に、まあスケジュールさえあればね、 え、すべての撮影に帯同して、プロがどのような動きで、あの、撮影していたり、ディレクションしていたり、え、機材を置いたりっていうところを、動画とかじゃなくて、もうリアルな側面を見ることができるんですよ。あの、オフラインでね。で、今回のこのミュージックビデオカンパは2ヶ月間にわたるプロジェクトだったので、もう2ヶ月間、この須藤とか、あとはその他のプロフェッショナルな人たちに、もう質問攻めできると。 もうこれはね、もう本当にこんなにいい環境はないっていうふうに僕も思ってて、で、いい環境じゃなかったらこうやってポッドキャスト撮ってね、わざわざタイトルにテーマにしてもお話はしないので、あのー、本当にその動画をこれから始めていきたいっていう方もだし、もう編集はやってるけれども現場経験がないと、現場経験を積みたいっていう方も絶対に参加すべきです。あの MV 興味ある方ね、特に。 で、えー、実際にね、この中でどういったことをやってるかっていうと、まあ、オープンチャットで日々コミュニケーションを取ることもそうだし、えー、MV を実際に一人一本作るのかな一人一本作る。で、かつそれをフィードバックしてもらえたりとか、あのー、なんてうのこれって、僕なんか見る限り、講習とか勉強会とかじゃないんですよ。 もう本当にミュージックビデオキャンプっていう一つの制作チームがあって、それに所属することができるっていう感覚の方が近いかな。なので、なんてうのじゃあ、今週1時間。 動画編集の勉強しましょうっていうものがあるんじゃなくて、もう常にコミュニケーション取り合って、これ分かんないんで須藤さん教えてくださいとか、あの、海君教えてくださいとか、ま、海君っていうね、あの、元アシスタントの、ま、今ね、須藤と一緒にやってる、ま、クリエイターさんがいるんですけれども、ま、そういった彼もね、すごく能力があって、ま、彼に聞いたりとか、ま、そういったカジュアルにチームとして一緒に作っていくっていう環境が整っていると。 で、僕もトランスサロンやっているんですけれども、トランスサロンのその1000人とはまた違った。もう20人限定なので、めちゃくちゃ濃い、あの、場なんですね。しかも MV に特化した。なんか、こういった動画ってものがどんどんどんどん広がってきて、多くの人たちが利用するからこそ、またそこで小さなコミュニティが生まれて、えー、MV とか、 あとはトラベルビデオとかいろんなね、えー、ジャンルに特化したコミュニティがこうやって生まれていってるってのはもうすごく合理的だし、今後もね、もっと、あの、たくさんね、コミュニティが生まれて、えー、いってほしいなっていうふうに思っているんですけれども、まあそういった、あの、ミュージックビデオキャンプ、MV に特化した方なら絶対に、あの、参加すべきっていうものを今回はご紹介させていただきました。ちなみに、ね、ミュージックビデオキャンプということなんで、まあ楽曲、 楽曲の提供ももちろん大丈夫ですし、えー、実際にみんなで作ってるってことなんで、そのみんなで作った動画を、えー、自分の動画ですとか、自分のリールですって言って、えー、SNS で発信することももちろん OK。 っていうことを今、あの、サイトを見ながら、あの、お話ししたので、まあそこは間違いないと思っております。はい。まあ今回ね、ちょっと須藤がなんかすごいいい気分しそうなポッドキャストになってしまったんですけれども、まあこういったね、あの、アウトプットする環境があるからこそ、あの、自分がその須藤に、まあ思っている、なんて言うんだろうな、印象というか、 印象をこうやって整理してみんなにお伝えすることもできるし、えー、彼がやってるね、そういったミュージックビデオキャンプ、あのー、まあ、一視 聴,、えー、視聴者からすると、えー、参加者っていう捉え方かもしれないですけれども、やっぱりいい価値を生んでるってことは間違いなくて、えー、シンプルにそれも応援したいっていう気持ちがね、強いので、えー、今回はポッドキャスト配信させていただきました。なので、えー、このミュージックビデオキャンプね、MV 作りたい方、絶対参加。 っていう、あのことで言いたいと思います。まあ、大川祐介はここまで念を押すってことなんで、ぜひね、チェックしていただけたらと思っております。えー、それだけではなくてね、一応今回、えー、今回じゃないや、今、日本一周プロジェクト。 っていう、まあ、世界を発信する、世界へ、日本の魅力を発信するっていうプロジェクトやっていまして、クラウドファンディングも立ち上げさせていただいてますので、えー、もしよろしければご支援、ご協力のほどよろしくお願いいたします。今、支援もね、半分ぐらいになってるんですけど、まだまだなので、あのー、よろしくお願いいたします。そして、えー、トランスタロンではね、毎日記事も書いていますので、そちらもチェックしていただけたらと思っております。はい。じゃあ今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。えー、今日も皆さん頑張ってください。それではまた明日お会いしましょう。 バイバイっていうのこれ。さよなら違うね。これなんていうのそれではまた明日お会いしましょう。さよなら。さよならを結構ポジティブに、テンション高めにやれば大丈夫ですかねさよなら。バイバイ。はい。また明日。